ははいこんにちは今日はベータ f p v から荷物が届いたのでこちらを紹介したいと思います先日ベータ f p v で 95x を注文しましたえその動画もあるので見てない方は概要欄から。 見てみてみくださいそして今日は、えー、この届いたベータ f p v の商品を開封していきたいと思いますこんな感じの袋に入っていますじゃあここから結構しっかりした袋に入って届きましたね1週間ぐらいかかったかなじゃあそれでは中身を見ていきたいと思いますこんな感じにたくさん入ってますね 一応今回はあの自分で組み立てようと思ったのでパーツをそれぞれ買っていきましたでじゃあまず一つ目こちらじゃんプロペラですねいや5インチをよく使ってたんでここにありましたねこう比べると全然すごいサイズが違いますけど青色になってますはいプロペラが2つとこちら じゃんフライトコントローラーと e s c になりますじゃあこれもあとで開けたいと思いますそして次こちらじゃんバッテリーですねこれバッテリーがありますいやこれも比べるとかなり小さいですねコネクターもこれ XT30 になってますここにある60と比べると全然違いますねちょっと一旦片付けてでは次いきます次はじゃん、こちらがフレームです ベータ fpv の 95x のフレームになります。そしてじゃん、女予備のもう一つのフレームです。あとどれぐらいかな？まだありますね。こちらがモーターになります。これも後で開けて見てみたいと思います。で、次じゃんこれもバッテリーですね。で最後にこ。こちらもバッテリーです。はい。 あとはこの充電用の接続するためのケーブルを購入しましたあ以上になります、えー、今思ったんですけどフレームは全部あるんですけどあのキャノピーフレームにつけるカメラとフレームをつなげる部分のパーツが今ないことに気づきましたねまた追加で注文する必要があると思いますそれではモーターですね開封していきたいと思います ジョンベータ FPV してこんな感じですいやかなりちっちゃいですね他のに比べるとやっぱ5インチ使ってたんで小さく感じますでこんな感じはいこちらになりますでじゃあ他のものを見ていきたいと思いますじゃあこちらフライトコントローラーと ESC ですねこちらも開封していきます ベータ f p v でこちらですね。これがフライトコントローラー。でこの下にあるのが EC s になります。えー、っとこれくっついてるんですね。はんだ付けがされているみたいです。このようにここははんだ付けされてます。この逆側は XT30 のコネクターになってます。あとキャディックスのビスタっていうエアユニットの代わりになる。 こちらのエアユニットの代わりになるものはまだ届いてないんでその到着を待っていきたいと思いますでまた新しく届いたら動画を撮って投稿しようと思うのでその動画が気になる方は是非チャンネル登録して通知をオンにしておいてくださいはいそれではまた次回の動画でお会いしましょうバイバイ